岩浜のその地吉川遡上の音よ滝音よ滝 「潮さんをしはちや」 七八や総理寸三今年初公家の目足しだなのな 「石火事の大きな目を腰窓がすさみすみださ」<音楽><音楽><音楽> 「あの島に一緒な花の島かごで深一緒さ」 歌のあわび」「宮からどんどんそりいそうに」<音楽>「」<音楽><音楽> 「おあを洗い渡り一晩」「早くも喜ばん」 以后<音><音><音>